バギーとジョんタンフォークリフトでおろされまだの一節がれないバギーがバキバキいていき納車式ブレーキかけ忘れ再で最高じゃ家がここまでのダメージだったらまたまさかのう回目ね カラハとか日本語として古いんだよな草は干してから撒き散らす時代だぜピエントり越してパオンみたいなノリで新境地開かないで彼しかピッ ピ, ッピ若者文化においてけぼり食わずに捨てられる食べ物の気持ち千バフォルニアが閉鎖されたろエニカっていうカーシェアサービスで千バフォルニアでアイコン撮ってる人どうするんだろうな統一協会のボランティアを受けていた人というような話ですなあ大型のキックアップトラックって何となったっけえー、っとね 逆にどう乗ったんだよバランさんに聞けば知ってるからバランにどうなんでしょあーた折れちゃったまあ落ちるだろうなと思ってたぜ そういえばこのゴミを読んで Twitter に行動でドリフトしてる動画を出してる180アイコンの人はどういう神経してるんですかねネタでやってんのかマジでああいう日本語しか使えないのかわからないような文章の書き方するよなはい事故った、ナンバー外して逃げましょうね資産形成と知識経験の蓄積以外は早いそしてこのロボットダンスのショーの冒頭30秒みたいな動きをするマイクロ重機マイクロ重機ってよろ文字矛盾 当たり前なんだけどバスケットを持ち上げた時の重心の悪化は罠だなレンジで5分って書いてある冷凍弁当取り出してから3分くらいはすぎて手もつけられないやつまたかよ首の皮1枚つながりましたな。は論外。そもそもブレーキ組んでないあのクラスでベタ踏み、ダメだこいつグランツーリスモでゴールド取れなくてクソゲげって評価してそう実際グランツーリスモのゴールドはむちゃくちゃ難しいですけどあああ ブランツと同じ走りをフォルザでやったら、上位 3% に入れたことは言っておくぜ。 この車幅感覚、さてはお前、センターラインの内道で、7割くらい占拠するタイプだな。待って今、ありえない避け方したんだけど。シビックタイプ R も、雪に沈めて引っ張れば切断できるかもな。ユーロ r にも真っ二つの画像あったよね。もちろん前半分だけ直して、ミスタービーンの次回作用の激用車にするんだよな。そしてこの路面に三輪で入るも差である、意外といけるのかもな。と思っていた時期があるというところでしたー。これ 起こせるのか無理に起こしたら、おじいちゃんの腰の方が起きれなくなっちゃう。何してんだよ、草。横幅、前後長、前後の順に、サイズというのは意識されなくなっていく。キャンピングカーとかよ、走行安定性含めた全てが弱点の乗り物。あれに何百万も出すくらいなら、ピクニックキット積んだ普通車で、リゾートホテル泊まった方がマシってマジなんですか。その手のことを議論してる人は買わない。どういう状況なの ワイスピのスカイダカユーロミッション冒頭の建物に刺さった車の方がまだ分かった。 もしかして、キャリアカーの2階から降ろす時のミスなの。中国なんか横に列なんだぞ。そんなことしてるから中国経済に抜かれるんだ。事故って全滅しかけてて草さ、というか盛大に落としてるけど、どういうコンセプトで乗せようとしていたのだ。ビジョングランツーリスモのむちゃくちゃなマシンの方が、まだ実現しようという気概を感じた。チーターで埋め尽くされる、オンラインゲームの世界ランキングか何かでしょうか。少なくともグランドセフトオートは、 中国語のチートの宣伝がうざすぎてやる気失せたグランツーリスモは嵐のキック機能がなくてやる気起きないし b g 4 x はバッテリー残量のパーセント表示がなくて買う気が起きないし日産アリアは買ったところで納車されない意味のわからないサイドターンクラッチと間違えて踏んだかオートマ車ってサイドブレーキの下のところに左足を置くのが一般的だと思うんですけどどういうポーズで運転してたら踏めるんですかね というかエアコンの風の取り込み口って、フロントガラスとボンネットの間にあるらしいやん。そこに洗剤流し込んだら掃除できるんじゃね泡まみれじゃねえか。しかもこれ、エアコンフィルター水浸しだろ。雑菌まみれでひどい匂いになりそうだなおい。見えない汚れは無視されがち。オイル。 バイクのチェーンのスプロケ、家のエアコンの方のフィルター奥のカビ。カビた空気が排出される部屋で、雑菌まみれの寝具に寝転びながら、大腸菌がまとわりついたスマホを触るんだぞ。こういうのを事実陳列剤って言うんだろうな。そしてこれは、多分ブレーキペダルをよく理解せぬままに、カートで走り出してしまった少年。盗んだバイクで走り出すも、足が届かなくて乗りこなせなくて、急坂の一時停止のところで立ちぼけ。何だ今の完全にヤバイ暴走だったやん。これも落ちるんだろ適当に両面テープで貼ったドラレコみたいに。 地球儀を回して世界百周旅行できるなら車好きはタイヤを回して普通に旅行に行けるんだぞ楽に文字数を稼ぎたい大学生のレポートみたいな適当で意味のない日本語の羅列やめろ日本の宿題の悪いところ目白押しですねそんな時間の使い方するならナンパしてた方がまだマシコミュニケーション苦手な人の悪いところ大人能力が人生の足を引っ張る この砕け散り方は、定型文の暗記のみで面接に臨んだところ、想像もしなかった質問をされてフリーズした小魚賞。対人能力がない人は、仕事の能力もないと評価されるし、実際問題、周りと円滑に仕事を進めていく能力がない。やめてくれ。 遺骨発掘ボランティアのように学生時代のトラウマを掘り返すのはやめろ彼らを見てみろスクリューを地面にするかもとかいちいち考えないんだぞ子供だって埋めるし車だって買うわけだ教習車っぽい車の隣で2台から重機が落ちた気がするのはさておき 40を過ぎた世代の方が軒並み若いうちは経験を積めと言っている事実、ちゃんと考えてみましょう。そうだな、現場でボンミスの大事故を起こして、新卒初年度で何千万円もの損害を出すのも経験なんだな。経験だかスタディーって言っておけば、何しても済むと思ってんのそういえばスタディー号って、北海道のとある峠道で、スピード出しすぎて横転したらしいな。集団じゃないの感覚で出たら目言わないでください。地震でライオンが脱走したっていうのも、こういうノリでツイートされたのかもしれないな。リアヘビー化石 トラッックに木が頑張っ て, て草今シレッドバンパー取れたな男というのは何歳になってもドロンコ遊びでずっこける生き物である泥沼の男女関係も広い店ドロンコ遊びだからな泥沼の男女関係とかいう小学生がおもむろに使って どこで覚えてきたのって親に困惑されそうな言葉あれだろ子供に覚えさせちゃいけない言葉ランキングが子供たちの間じゃ流行るんだろ黙れ高校生がディベート番組の生放送に出てる時間に大人たちはプリキュアやケモフレンズ見てるんだぞまあなみせ悪を倒すプリキュア気取りとのけものしかいない世界だからな渡る世間の鬼を滅するやつばかりでヤバいというかのけものらしく鹿を引かない程度に山奥で暮らしてる私を褒めて なんか服脱げててくさ。ダウンジャケットなんて気温44度以下でしか見かけないよ。寒いでしょ取ってあげなよ。それで取ってあげたら、あなたが触ったからいりませんって言われるんだろう。シネクソビッチ、スーパーカグの延伸クラッチが3速で繋がるレベルのクールクール。マニュアル車のシフトノブ早回し RTA、上位 0.3% に入れるレベル。アンパンマン組開封 RTA がやってみたくて、アンパンマン組をスーパーに買いに行ったら、20分くらい探し回った挙げくなかったレベル。ちっこい商品一つがいつまで経っても見つからない時、ホームセ センターが大迷宮に思えてくる探すものがあるだけいいじゃないか人生のゴールも目的もやがて見失うんだそんなあなたの現実をたきつけるかそこぶに入る相手の回避が遅い将棋で王手を食らってようやく危機に気づくやつだぞ冒頭の後手くらい飛車先の負の前進に使ってとりあえず右上の強者と角とか食い尽くしてそう迷った時にふうつけど場所が適当すぎるせいで後々足を引っ張る簡単に始められるけど撤退が面倒 芸能人が広告ページに出てくる、初月無料とかやってるサービスかなところで誰だよ、選挙カーのスピーカーからゲボの音を垂れ流してるやつは、は運転手落ちてきたんだけど、なおガソリンエンジン規制、一部のアホの違法改造ベタ踏みだけがうるさいので、あれだけ厳しくしても意味ない模様。世界のルールをいつも作るヨーロッパ、EV シフトはそいつらの仕業なので、ドイツ車乗ってたらガソリンでもアウト。さ。 そのうちガソリンエンジン車には二酸化炭素除去装置が搭載されるようになる宇宙船の尿のろ過装置みたいなことやるなところで今バーベキュー禁止になってる施設の 30% が10年後にはガソリン車も禁止になるって知ってます通勤で EV 乗ってこれる人いなくて潰れそう泊まりに来る人はいるのに掃除に来る人がいない田舎の宿現代らしさがある人間の愚行の中に HR 新発見を探す何 日常生活の中でエッチなことを考えるって言ってねえわアホ。はいはい、地面の UV 殺菌お疲れ様ね。